今回の動画を行うことで腹筋中の首の痛み首の凝りからくる片頭痛ストレートネックが原因で崩れる姿勢反りり腰ぽっこりお腹が解消できますなぜかというと腹筋やって首が痛いよっていう人は首の筋肉が硬い弱い といった原因があります今回首の筋肉を伸ばしながら鍛えることで体のライン首こり肩こり背中のこりポッコリお腹解消のきっかけができます一緒に頑張りましょう四つん這いの状態で下を向いたり上を向いたりしましょう ス, スマホを下に置いて首を前後に動かしましょう 上を向くときに首の筋肉が突っ張りますがまずはゆっくり無理せずやっていきましょう今度は背中を丸めたらまっすぐに戻します 首の筋肉が硬くくななったり弱くなるとどうしても首が前に出て肩が支えきれずにどうしても背中を丸まってしまいますので首背中一緒に緩めましょううつ伏せになりましょう この状態で。首を起こしたら。戻します。首を起こすのは少しだけでいいです。体全体を起こすんじゃなくて。ちょっと顎が上がればいいです。少し頭がね。 持ち上がるだけでも、首の後ろ鍛えられてますから。オッケー、今度は上向きです。このまま、下を向きます。まっすぐ向いとるところから、ちょっと下を向く。顎も下の筋肉もね、縮める感じです。 スマホ見ながら楽にやってもいいです。1. はい、それでは座りましょう。スマホ目の前を置いて、万歳した。手を後ろにね。伸ばす感じです。 肩がどうしてもね後ろに回らなくなると首前出ちゃいますので、ね、しっかり肩をね後ろに腕も一緒に後ろに伸ばす感じ OK 今度はね肘を曲げたら伸ばす。 この時も首が前に出やすいんでしっかり顎を引いてできるだけ手を後ろにして肘を下ろしたら緩める初めのね23回ぐらいは多分痛いと思うんで何日か続けていくとねスムーズにだるくないように動きますんで この手でねおでこを押さえてぐーっと体を前に持っていくで緩める手でおでこを押さえる緩める首の後ろの筋肉をね力を入れて緩めるっていう感じですこれだけでもね。 首の筋肉緩みますんで力をグッと入れたら緩める。グーと入れたら緩め る, 緩める。オッケー。肩をねグッと上げたら一気に落としましょう。首の筋肉この総膀筋をねグーッと力を入れたら落とす。 この筋肉って結構ねストレスとか寒いとかいろんなことでね緊張しちゃってるんでもっと力を入れて緩める、ね、これ大事 OK じゃあ今度は 背, 背泳ぎする感じで交互に肩回しましょう 肩甲骨とかこの胸の筋肉がね硬くなってしまうと首が前に出たまんまの体に縮こ ま, まってしまいますんでーうわうわーこの上を向いたら下を向く。 これを向いたときに少しね口をうってする感じでリラックスして行いましょうで今度は 斜めに肘を引く。斜めに肘を引く。斜めにね肩甲骨を寄せるイメージです。しっかり肘を引く感じで。 説明欄にメニューごとに分けてあります一度全部通した後に自分が苦手だったよ痛かったよ動かしにくかったよっていうメニューをもう一度行うことで早く体が改善されます苦手な動き苦手なメニューほどちょっと回数を増やしてもらって首背中姿勢改善していきましょう頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで感想を教えてくださいもう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画